で作った、えー、本当に、あのー、大切な記憶に残る、えー、総踊り曲になりますこれを天、えーあのー、気小前さんと天下ばかしさ踊り子をたですね元気よく踊りますので皆さんお手拍子よろしくお願いいたしますじゃあそれでは踊り子構え大日本 「それそれそれそれ」 Bye. <laughs> 会長の皆様に。